激しいダンスナンバーまで歌いこなし、快進劇を続けてきました。CD デビュー5周年を迎える2023年5月から体制が変化するものの、その活躍からは目が離せませんよね。今回はシングル曲の中から編集部がチックアップした3曲を紹介します。マルマジーナイト、マジーナイトは2020年に発売された5枚目のシングル。 平野紫耀さんとセクシーゾーンへの中島健人さんがダブル主演を務めたドラマ、末光警察ミッドナイトランナーの主題歌です。タイプの異なる警察学校の生徒がバディを組み、難事件に立ち向かっていくというドラマのストーリーにぴったりの曲でしたよね。 苦難に挑む若者たちの葛藤や絆が描かれた歌詞と疾走感のある曲調が特徴で、それまで正統派アイドルソングを歌ってきたキングプリンスへのイメージを覆すような曲となっています。また、警察をイメージさせる動きを取り入れたフォーメーションダンスも秀逸。 変化する曲調に合わせて動きを揃えるパワフルなダンスに思わず引き込まれてしまった人も多いのではないでしょうか。マル・マジック・タッチ・マジック・タッチは2021年に発売された7枚目の両英面シングルマジック・タッチ・ビーティン・スホーツの収録曲。英語で綴られた歌詞がクールなヒック・ホップナンバーです。 アンバーグラウンドな雰囲気を漂わせるメロディーにヒッツホップの要素を取り入れセクシーかつエモーショナルな曲に仕上げました。振り付けを担当したのはヒッツホップダンスの世界大会で優勝した経験を持つメルヴィン・ティム・ティムさんです。ダンスバーへの MV ではメンバーが完成度の高いダンスを披露し多くのファンを熱狂させています。 丸月読み、月読みは2022年に発売された11枚目の両 A 面シングル、月読み、彩りの表題曲。嘘をコンセプトとした曲で平野志陽さん主演のドラマ、クロサギの主題歌です。ドラマの内容と歌詞がリンクしていて、愛を拒絶しながら愛を求める、そんな複雑な感情を歌っています。 アップテンポなテン系のダンスナンバーに合わせてメンバー5人が色気の漂う洋津屋なダンスを披露。振り付けは BTS やアイスも手掛けるリンハタさんが担当しました。YouTube で配信している MV の累計再生回数は 1.1 億回を突破。 2023年4月27日時点では、YouTube の人気のミュージックビデオトップ100、日本で第5位にランクインしています。マル・キングプリンスへのシングルで一番かっこいいと思う曲は ?2018 年にデビューして以降、コンスタントに新曲をリリースしてきたキングプリンス。あなたが一番かっこいいと思うシングル曲なんですかネトラボ調査隊。